よく来てけだな。みなさんこんにちは、稲穂です。今回は今日から使える秋田弁講座をしていきたいと思います。初級、中級、上級に分けてみました。それでは早速、行ってみよう。来たかさっさー。け、食べて。く、食べる。え、いえね、 ない。ねねないじゃん。んだ。そう。んか。いやだ。いかがでしたかシンプルに二文字以内なので簡単だったと思います。それではこれらを使った例文を聞いてみましょう。おめえママケ。 く。おいー、ママ、冷蔵庫さんで ね, ね。あいー、ねな。餌とロボでもいらってねえの。んだなー。おい、か柄ママ作るの。うか。はい。これで今日からお母さんにご飯を頼むときに使いますね。次は中級。恋さっさー。すんま。もう少し。投げる。捨てる。面ンケ。かわいい。 うるがす。水に浸しとく。おがる。育つ。どうですかわかりそうでわからないワードを紹介しました。では、例文にいってみよう。なんだ聞いたやこないだ鈴木さんちのワラスが面曲をおがっててや。あんだけ早くおがるってば大人になるのはすんまっただや。ああああもうちょっとちょい。そのお米べをうるがしといてや。 あの、声投げるんでまとめてゲれ。皆さん、状況が頭に浮かんだと思います。台所で作業してる彼女にぜひ行ってみてください。怒られると思います。ゴミなどは自分でやりましょう。次は上級。コインナちゃっちゃど。さっさと。おいでいく。残していく。ごしゃがえだ。怒られた。 アンベアリ。具合が悪い。ゴンボホル。ダダをこねる。わかりましたか。ちなみに、ゴンボホルの由来は、ごぼうを掘る作業から来ており。手間がかかってしまう。簡単にいかないことをすることだそうです。それでは、これらを使った例文を聞いてみましょう。 今日アンベアでスでや、学校行くのゴムボ掘ったっけ、ばばさ、あいーこのクソあるし、ゴムボ掘ったら山さんおいでくで、ちゃっちゃといえ、って言われたでや、ひでぐねがいかがでしたか秋田弁のポイントは、早口で濁点を多くつけることです。全部言えなくても、一つのワードを覚えてくれたら嬉しいです。それではまた会いましょう。ヘパナー。はいきたかさ